今日は新しく阿蘇市議会議長に就任されました高藤拓夫さんにインタビューを行いますこんにちはよろしくお願いします就任おめでとうございますまずは今の心境をお聞かせください、えー、大変な重責をね、その任されたというような感じでございましてその責任の重大さに本当にあの痛感しておりましてですねこれはもうやるしかないというようなことで新しい議員さん 26名のですねご協力いただきながら、さらにはまたあの職員とか執行部の皆さん方、いろんな方々にご協力いただきながら、議会の円滑な運営に従って、もやるしかないというようなことで、大変あの緊張もいたしますし、そういう面では、その責任の重大さは 何回も申しますように痛感いたしております。市議会議員の皆さんも新しい顔ぶれになってますけれども、雰囲気はどんな感じですか。ええー、今回はですね、非常にあのなんか新旧交代も進みましてですね、もう議会全体がかなり若返ったなっていう感じはございます。特にあの新しい議員さんもう七名ですかねおられますし、そういった関係ではかなりあの。 リフレッシュされたんじゃないか、そういった感じは思っておりますでは、今後の議会運営についてのお考えをお聞かせくださいあの、まあ、議会運営ですけれども、まあ、今度の、まあ、議員さんもそうなんですけれども、非常にあの議員さん、それぞれにあの主義主長の異なった立場の議員さんが多いわけでございまして。 それをどうやってまとめていくのかが、私に課せられた責務だというふうにいつも考えておりましてですね、やっぱりあの議会というのは、まず第一に執行部に対するチェック機能ですかね、そんな機能が第一番に求められているということでありますので、 まあ、議会はやっぱりあのまあ、それぞれの市長の中でですねまあ、一生懸命あの議論をしていただくということでありますのでですね議論が活発にできるような議会であってほしいと思いますそれでは最後に市民の皆さんのメッセージをお願いしますぜひあの議会の方にも。 足を運んでいただいて、ですね、えー、それぞれの目で、えー、議会というものを理解をしていただいて、ですね、えーまあ、いろんな意見等がございましたら、議会の方にもどしどし上げていただきたいなというふうに思っております。以上ですありがとうございました